プロデューサーさん、アニバーサリーおめでとうございます。飾り付け見てると、この一年のこと思い出しますね。今年もたくさん働かされましたね。 いきなり歌ったりとか思い返すといつもお仕事辞めたいと思ってて。でも最近は下手いようなそうでもないような。 優雅なティータイムのお仕事は、良かったですね。穏やかで、プロデューサーさんが喜んでくれると、お仕事も、少しだけ辛くないって、今は、そう思えます。 一応。だから、今日のライブも、頑張ります。その、森窪なりにですけど、よろしくお願いします。はい。 今日の私、なんとか、ちゃんと歌えてます。今日の森久保は、やる久保森久保一人だけじゃ、折れてたかもですけど。他の皆さんが、 助けてくれました。介護ではなく、はい。それから、プロデューサーさんの視線を感じた気がして、それで、元気が湧いて、なんとかやれました。 はぁ、プラシーボーですか。森久保は、人前に立つのも、目立つのも苦手です。けど、プロデューサーさんをがっかりさせるのは、 もっと嫌ですし。だから、記念ライブ、ちゃんと最後まで、やるくぼです。くじけそうですけど、ギリギリでも、くじけない予定。